<笑>なんかよく寝たような<笑>そそうだイルハートは歴史改変をするため過去に<笑>ここは イルハートの知ってる象さんじゃないお落ち着ツコそうイルハートは時間を超えれるチート能力があるんだこんな悪ふざけに付き合わなくてもいいんだえっとえっと えっこれをイルハートにくれるのはっう イルハートを生き抜くよこんな時代でも絶望せず父さんイルハートの生き抜ける確率はきっと1億分の1くらいの確率だと思うけどでも頑張ってみるよイルハートが一歩前に出るだけで確率は10億倍にも増えるよ 気のせいかともかくイルハートはこの時代で生き抜いて願わくば覇者になるんだ ということでえ<笑>待って、あいつ喋った<笑>喋ったよね絶対喋ったよねえ<笑>そもそも何をもらったんだろうなんかさ、あの、差し出されたものさ、つい食べちゃったんだけど、何もらったんでしょうね<笑><笑><笑><笑>っていうかさ、みんなさ、もう気づいてると思うんですけどマンモスの声も、あの CV イルハートなんですよさ。<笑><笑>やらせるなイル